皆さんこんにち は, さあこんにちはようこそ視聴室今月も、はい、佐藤義之阿蘇市長にお話をお伺いしますよろしくお願いしま す, ししますえさて熊本地震から1年が経過しました皆さんがそれぞれの思いで節目を迎えられたことと思います えー、阿蘇市で震度6弱を観測した本震からちょうど1年4月16日は犠牲になられた方々へ黙祷を捧げまた阿蘇市では各地でさまざまな催しも復興に向けた催しが行われまし た,、はいれましたえー、これから行楽シーズン本番を迎えますがそのような中5月には阿蘇市で今までにないイベントが開催されるそうです、ねはい、そううでですすねね、うん、ちょうど震災から1年を迎えました。うんはい そのこともあって、これから思いっきり復興にあの踏み出していこう、うん、そんなことであの、全日空 ANA 総合研究所のご協力を得て、うん、今回、温泉ガストロミーあのイ ン, イン内の巻温泉ということで、うん、今回、イベントを開いて、そしてあの元気強く復興に向かってやっていこうと。 いうことでもちろんこれはその復興支援もありますけれども、うん、地域の活性化ということもしっかり含んでいる、うんうん、あの行事でですす、はい、そうなんです、えー、5月20日の土曜日に温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内巻温泉、ね、温泉ガストロノミーって私初めて聞くんですけれどもなかなか、ねね、聞きなれない言葉ですよね。僕はあの最初聞いた時、うん 僕は何事やと<笑>思ったんですけれども<笑>、はい、ヨーロッパの特にフランスが発祥の地で、うん、もうすでにあの各国、一生懸命素晴らしい取り組みだということで、うん、欧米を中心にして広がっている、うん、あのウォーキングなんですけれども。うんうんうん 日本にもたくさんの魅力ある温泉があります。はい、その温泉地を拠点にして、うん、そこで生まれてきた、うん、あの食とか、うん、あるいは自然とか、はい、また文化とか、うん、あの歴史とか、うん、そういうものを歩きながら食べながらあの体感ができるという素晴らしいウォーキング、うん、新しいあの取り組みです。うんはい、あのお話聞いてるだけでね本当にワクワクするんですが、ねはい、まあ。 開催地がその阿蘇のうちの巻温泉、はい、まあ、ね、本当に文豪も愛した温泉地なんですけれども、えーはい。まあ、温泉も満喫できるそうですし、またその食もね、うん、いっぱい自慢がありますが。どんな見どころ、ね、ポイントがありますか。まず、あの、この自然景観といっても、うん、あの、世界でも、あの、類のない。 人がカルデラの中に住んでいるということが一番ですし世界に発信できるこの大きな地形魅力のある自然環境の中で火山が作り出してくれた水とかあるいは景観とかその大地の中でとれる新鮮な食べ物とかそういうたくさんのものが。 あ, のありますので、うん、えそういうものを一つあの発信をしていこうと、うん、いうことにはしておるんですけれども、うんはい、いろんなグルメがありますよね、うん、あのあのたくさんそのあります特にあのずっと歴史的に郷土料理として、うんえー、出てきた高菜ご飯とか、うん あ, いいですね、あるいはだこ汁とか、うん、また田楽もそうですし、うん、それと同時に最近は特に、うん あの光が当たってる阿蘇の赤牛とか阿蘇、はい、の地鶏 の, の炭火焼きとか、うん、あのスイーツもありますし、うんえー、あのその後温泉にゆっくり入っていただくとか、うん、もちろんあのお酒も阿蘇、うん、で作られたものがあの出てまいりますので、うん、そ, のそれぞれのステーションの中で物語を作りながらの。うんうん あのウォーキングということで、うん、皆さんに楽しんでいただけると思ってます、うん。もうお腹が空いてきましたね。今の言葉が出てきただけで<笑>そうですよね。はい。<笑>あの本当に麻生の魅力がぎゅっと詰まったイベントとなっていますが、はい、まあ日程や開催場所、受付方法などはどうなってますでしょうか。あのこのことについては、はいまあ、ちょうど今からあの阿蘇のホームページ等で、うん、あの発信をすると思いますけれども。うん 5月20日の土曜日ですから、うん、あちょうどメイン会場が市役所の内巻師匠の横 の,、うん、あの多目的広場、はい、芝生広場があのイベントの中心 の,、うん、そのメイン会場になりますけれども300人の方を対象にしてと。うん ということもあって、うん、あの事前の申し込みが必要になってきます。はい。あの発送しのホームページで、うん、えそのことをあの発信していきますので、うんはい、早く申し込んでいただければと思います。はい、ちょうど今ここにですねこの、えー、パンフレットがございますが、はいえー、300人まあ、うん、先着順にに、ねね、なりますあの、はい、本当に魅力的なあのイベントなので、ね、皆さんねお急ぎ。 興味のある方はあの申し込みいただきたいと思います。はい、あの専用ホームページがあるということなので、はい、ぜひそちらからお申し込みください。ね、特にあの今回の場所は、うん、あの温泉地である内牧温泉、え、うん、そこからずっと。 外輪山とか、うん、阿蘇の語学を眺めてゆっくりあのウォーキングができる、な、う、べ、ん、づる線というところを、うん、あの今回、コースにしておりますけれども、はい、もうあの5月の20日ですから、田植えが終わって、ね、素晴らしい稲 の, そ の, のです、ねうん、姿もあの堪能することができますし、うん、その先には阿蘇の語学、涅槃像がくっきりと見えると思いますから。うん ダイナミックな自然も体感できる、うんうん、そんな場所でございますのでぜひ、うん、とも多くの方に来ていただければと思ってます、はいえー、では市長最後にですね、はい、クイズは、ま、このイベントに関するあそうそうそうクイズということであののあのイベントのクイズについては、はい、あも う, あのう今回のこの中にもありましたけれども、うん あの温泉 の, あのガストロミーウォーキング、はい、こ の, あの温泉地のあるところで、うんえー、それを実行しますけれども、うん、その温泉地の名前は何というんでしょうか、はい、これが今回のクイズですはい、えー、お答えを皆さん、はい、ぜひお寄せください、はい、素敵なプレゼントもご用意しております えー、今月のようこそ視聴室は、えー、5月20日土曜日に阿蘇内巻温泉を中心に開催される温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内巻温泉について市長にお話をお伺いしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたクイズの正解者の中から抽選で阿蘇鳥宮から国産親鳥肉団子 150g と トマトソース煮込み手作りハンバーグ 180g をセットにして2名様にプレゼントします。一つ一つを丁寧に手でこね、アソ産のトマトを使った地産地消にもこだわった一品です。こちらはショッピングサイトアソモで取り扱っていて、また期間限定販売のありがとうセットの中にも入っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、 メールまたはお電話で答えを寄せください。締め切りは5月31日水曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。阿蘇市のチャレンジワードでこちらの空欄に入る言葉はと答えはオンリーワンでした。たくさんのご応募お待ちしています。